芸術劇場はこの2021年度からその年間のまあえっとだから秋から冬にかけて8月9月から3月にかけてメインシーズンっていうシーズン制を設けることにしたんですねそれなぜかっていうとまあ劇場にあるメリハリをつけるリズムを作りたいっていうふうな思いがありまして。 要するに、まあ、プレーシーズンがあって夏には子ども向けの公演があるんですけどその後にメインシーズンが始まるそれが半年間ある、まあ、それを毎年繰り返すことであっまた季節が来たなっていうふうになるようにでそのシーズンには毎回タイトルをつけてるんですねだからま あ, あの今年は1年目だけど来年もこの時期になるとタイトルが見えるその、まあ、1年目のタイトルがこの冒険の某だからこれを、まあ、思いっきり打ち出しているんですね今年はその、まあ 状況コロナという状況もあったんであのそこまで実現しなかったんですけど、まあ月まあ、正確に5月に上演した作品は、まあ、こ, のこれからご案内するところで上演したんですけど、まあ、そこでやってる公園の外に、まあ、ここにあのフードカーが並んだりそれから将棋とかが、えっとまあ、座れるところがあって、まあ、買い食いをしてとご飯食べたり。 まあ、通り眺めたりとか道行く人を眺めたりとかそれから上りをこの看板沿いのろにこう立てて、まあ、作品は王将っていう作品だったんですけどそれをなんか中でやってるぞっていうのが外に伝わるで今ここからは入れませんけどま あ, あのこの中で劇場ではないこの中の広場のところで上演を舞台の上演をしたというちょっと今はそのいろんな感染症対策でこっちから入れないです向こう側からいきましょう ここがアトリウムですねガラスで囲まれた空間になってますこっちがご覧のように NHK さん横浜放送会館になっていてまあ、カート神奈川芸術劇場とま共有のスペース広場になってますまあ、外交はかなり取り込んでいてそこが小山先生が理想とした空間だと思うんですねこの間あの小山先生のお話にもあったように 今ちょっとコロナの状況もあってえっとちょっと状況は違うんですけど意外とこの通りからスッと入っちゃって自由に通れる空間になってる別に何のお芝居 見, 見ない関係なくこう通れる空間になっている公共の場所と言えると思うんですねお芝居を見る前にちょっとおしゃべりしたりなんかコーヒー飲んだり見終わった後にここに滞在したりあるいは全く関係なくちょっとあの過ごしてもいい別に。 うんと友達と待ち合わせたりおしゃべりしたりなんかそういうことができる場所にならないのかっていうことでえと劇場 の, あの企画調整家の方とかえと事業部長さんとかまあそういう方たちとちょっと話をしてここちょっと変えていこうとそれでもこの空間はうんと日中外から見るとガラスでちょっと認識しづらかったりとかまあここにあるっていうここが劇場だとかここは公共のスペースだっていうことが認識できれば 全然入ってこられると思うんですけどそのことをし知らせなければいいけないそれでこの場所に飛び出す は, はみ出す突き進むって言ってますけどここに、まあ、特設劇場を作ってでここでお芝居やってるぞとそれでしかもそれが表にはみ出して何かやってるぞっていうふうに覗かれる場所をここにま あ, あの作ってったっていうふうなことですねまさにここが舞台でここが舞台ですねでこっちに L 字に客席があったっていう。 この空間そのもので行われる劇であるべきだというふうなことでモニターのところの前にも幕を張ってでここはもうまさに本当にちょっとした特設の劇場になったんですねここは決してお芝居をするための空間にとして設計されたわけではないから声は反響しますだからセリフを届けるとなるとなかなか難しいんですけどそのために旧音のことをいろいろとやってまあ布とかもかけてだから今この劇場 カート神奈川芸術劇場はまあ NHK, さ NHK さんとの協力のもとこの空間をより、まあ、あの活用していこう面白い空間にしていこうというふうなあの意識を高めていてでもちろん「王将」っていう作品もそうですしこれからあの劇場もそれからその、えっと、劇場を運営する財団も。 こうあのより活性化していこうというふうなプログラムを組み始めている お, お芝居がホールであってそのホールに関連するダンス企画をここで上演したこともあったんですそれはお芝居を見たお客さんたちが降りてくると何か始まってるその時にはああいう上のところで覗く人この辺にちょっと置かれて椅子に座る人、まあ、いろんなとこにからお客さんが眺める状態になるそれってこの空間じゃなきゃなかなか成立できないものなんでそれはやっぱ面白かったし。王将やってる時も その上にのれあのこうふんどしみたいなの通してたいたんだけど、ああいうところからは覗けるんですね。そう外から覗けちゃうっていうことも結構大事な。だからここをちょっと開いていくことで、まあ劇場の印象をあの、まあまた変えまた一つ変えていこう。お芝居は見たことないけどここには来るっていう方たちが増えていけばいいなっていうふうに思ってます。みんなここに立って。 さあここでこれどうしようかっていうことを次はこの場所どうしようかってことをここでみんなこうやって考えるんですね何か面白いことできないかと思ってこの映像の企画もここでしたことがあってこういうところにもすべて映像を各所に映像を打ちましてでそこ の, この館内を見てるとさまざまなところに映像が投射されてるっていうようなで皆さんこう歩き回ってここに行くとこの映像がすごく見えるとか。 あそこに映像が見えるとか、さまざまなところに当てる、まあそういうことはやっぱりこの空間はできるんですね。だからそのその映像展、まあカートの歴史をあの映しているそのあの10周年なんで10周年の企画だったんですけど、それを見にまああの映像作家さんの作品としてもそれを見にいらっしゃるお客様がいらっしゃったりとか、まあそういうそういうことがあるととってもいいんですよね。もちろん劇場に来てくださる方たちが、あ、劇だけじゃない空間なんだっていうふうに楽しんでいただける場所になれば。 ここはもう、この劇場で一番眺めのいいところですね。ここ。うん、ここで稽古するときは、まあ最高ですよね。<笑>気分もいいし。そうなんですよね。あの果てしなくいろんなものが結構見えるんで。閉ざされた空間でやっていると、どうしても、悪いわけではないですけど。ちょっと視界がね、狭くなり。 てしまいがちなところをこんだけあの開けてると、まあ、こんなもんじゃないんですけど あ, あっちに行くと、えっと、そこは、まあ、あのいろいろクリエーションするにはすごくいい場所人気 の, あの前室でもあります、はい、アトリエは土足禁止です。 えー、っとここがアトリエです明るくてもう適度なサイズでこの劇場にある大スタジオ中小スタジオ の, あのお稽古なんかは十分にできるバトンもついているんで、えっと、いろんなことを想定しながら作ることができるもちろん照明的なこともしようと思えばできるし幕とかをつったりとか、えっと、劇場にあの、まあ、本番に即したまあ 準備ができるというふうなこと、こっちはまああの今カーテンになってるけどあの鏡があります。ダンスの、えー、稽古もできる。ここで公演することは基本的にはないんで、もうあくまでも準備のスペース、えっと準備したり、うんとそのなんか新しいアイデアを開発したりとかそういうような場所。この10年さまざまなこうクリエーションが行われてきたのはこのすごくシンプルだけどこの空間。 ここが稽古で使えるって聞くとよしっていうふうに<笑>嬉しくなるのは多分ここ使った人たちはみんなそう思うと思います。これはねこっちがもうこういうふうに庭になってるんでああこれであのコロナ禍で環境を良くするためにも基本開けてたろうと。 それであの虫が入ってくるのでアミドを劇場の技術スタッフが作ってくれみんな、まあ、お, お昼の時にはここにちょっと出てあの少し休憩したりとかこれだけやっぱりあの開けた場所で稽古してると、まあ、あのすごくリフレッシュしやすいしまあこの稽古はかなりだからちょっと特殊ですね。う すごい非常 に, に, に人間的な感覚でいられるっていうのはどうしてもやっぱり稽古場って窓がなかったりするような空間も多いですからそれに比べるともう比べようもないって感じですけどまあ こ, こ, は最高ですこういうところでもクリエーションが行われてるんだってことはまあ発信していけたらなっていうふうに思ってるんですフラッと来て。 お芝居見る前にこの劇場バックステージツアーやってるらしいからバックステージツアー見たら絶対面白いですからこれも間違いないんですカートのバックステージツアーはまあというかま あ, あらゆる劇場もそうだと思いますけどバックステージツアーって本当に面白いんですでもいずれそういうふうにあのオープンになっていけるようにしていきたいなと思いますしこういう場所で稽古してるってことはあのカートからも発信していきたいなというふうに改めて思ってます<笑>。これはいいですよ これカートのかかかこれは昔からなんかあるやつですカートのかっていう<笑>これが楽屋ですね楽屋があってでこっちに行くとこれはえっとエレベーターですね搬入用のエレベーターベーターがあってまあここが舞台監督のステージマネージャースペースですね本番のここが大スタジオです もちろん多少変えられますがたい普通に組んで220席ぐらいの空間ブラックボックスになってるんで、えっと、いろんな使い方ができるあそこの客席はロールバック式で下がる今はいろいろな対策ゆえに、っと、パイプリスが置かれてるでここも彫り込まれてここも客席に落ちますこの部分傾斜の客席今は本当に違うんですけどで普段はオレンジ色 の, あの鮮やかなオレンジ色の客席になってます とにかくここはすごくあの自由にいろんなあのクリエーションができますでえっと作品によってはえっとこれこっち側だけは客席じゃなくこっち半分をあのえっと舞台にしてやった上演作品もありますしもちろん対面もできますしもう結構さまざまなあのクリエーションがここの空間にはできるようになっていますここは実は僕は2011年この館が開館したその時えっと一番最初にこのこの スタジオを使用させてもらったのは僕なんですね V という作品を上演させてもらってその当時はまあ宮本亞門芸術監督だったんですけれどもの時代だったんですけど、まあ、砂敷きたいっていったら、まあ、技術家含めみんなやれよみたいな感じでこれ全部全部は白砂であの敷いてやった何トンっていう砂を<笑>埋めるのをでももちろん大変に養生して。 それはもう最初に初めてこの劇場を使うのに砂が残したはいけないぞってってでもまあそこはね懐が深いというかやらせてくれたからじゃあそのこの劇場の未来は相当明るいというかチャレンジングだなっていうふうにむちゃくちゃゃく思いましたねその10年前は懐かしいんですけどここは全部オレンジだったんですそ の, この縦のラインが。あの時は照明家小川育夫さん うん照照ららそうってししました、まあ、ちょうど V っていう作品だったんで鮮やかなオレンジがどっか遠くに浮かぶ V のように感じるっていうところもあったけどいろいろとでもまあ右を曲折そこを隠すのができたりやがて塗りででもいろんな劇場が実はそうやってあの、まあ、何かそのただのブラックボックスじゃない個性をあの目指しているところ結構多いと思うんで、まあ、床も。 ちょいちょい塗り直してこの間塗り直すところに出くわして非常に感動しましたけど塗り直してるの僕はとてもでもあの場が見れたのは嬉しかったですね背景の大御所がこれ塗ってくださって<笑>ものすごい感動しました楽屋ですこれが今中小スタジオと呼ばれるところに向ってますこれ形ほらなんか ね、<笑>これがまた搬入のエレベーター<笑>ここが中小スタジオです広いですす広い中小スタジオはここで上演もできますであのあのホール公演の、えー、とリハーサルもできるしもちろん大スタジオのリハーサルももちろんできますけど僕が就任する前今年で6年目かだから全、えー、芸術監督の時にも始めていたエキシビションというのがあって 現, 実現代アートの方たちがここをや 展示の場所として使ったりもししていますしもちろん劇場としても使えるしなおかつ僕は実はあんまり見たことはないんですけどここの間仕切りをすることによって2つの空間を作り出すことができるだから小ススタタジジオオと中スタジオに、えー、と分けることができる、まあ、これも小山先生のお考えかもしれませんがやっぱりあのこういった外交が入るっていうふうな空間になってるんで、えー、と多くの場合 あの僕なんかは、えー、なるべくここ開けるようにして、えー、といるやっぱ外の方が見えるとあの違うって人によるかもしれないですけど僕はそうでもちろんあの大切な時になったら、まあ、あの明かりが入ん な, ない方がいい時には閉めちゃいますけど実はここにあの窓があるんですねあのこれ今ちょっと布で閉 じ, 閉じられてますけどこう窓があってで窓は先のアトリウム空間とつながってます。 つまり音は聞こえないけど窓からこのリハーサルルームって覗けるようになってるんです窓から覗くと何かわかんないけどやってるんですねでやってると出演されてる方とかが音聞こえないからあのこうやってなんか紙で「これから始まります」とか「今5分後にやります」とか何かそういうのが出てきてでそのリハーサルをちょっと覗けるこの劇場がやっぱり創作する劇場である。 創造型の劇場であるってことはきちんとその公共劇場としてあの多くの皆様にあの知っていただかなきゃいけないでそれのためには例えばそのさっき の, あの外交の入るアトリエでのクリエーションだったり大 ス, 大スタジオでのクリエーションだったりここでのクリエーションだったり中でこうやって常に常にあの作られてるでそれはこれはあのこの劇場に僕が芸術監督で就任するときによく話してたことなんですけどま あ, あのやっぱり。 常にこうただ上演作品が上演されてるっていうことだけではなくて中で作られている作ることもまた一つその大きなあの活動であるでそれがだから上演はなくてもまあマグマのように皆熱く中で作品をあの生み出そうとしてるっていうふうなことがでそのことをまあお客様にもというかこの館を利用あのご来場いただく方通りすがる方たちにもあの知っていただければいいなっていうふうに思っている。 っていう感じですねだからこの窓は結構重要な窓だと思っております。で、えっと、今そのお話しした窓がこれです。5枚ありますね。今はもちろんちょっと見られないんですけどさっきの布がかかってたりとかこうシェードが下りてるんですけどここから覗ける。この間その谷野さんの「二重町」っていう作品の時にはここにちょっと資料を置いて今どんなことをやってるのかっていうことがちょっと分かるようなあの。 ものとそれからあのまあ声が聞こえないから向こう側でまあちょっとこういうあの今こんなことやってるよっていうのを見せてくれたりとかそれからえ そ, う そ, うそこで見に来てくれた方たちがちょっとこうメッセージを受けるようになったりとかもしててそんな中とうちとの交流がまあコロナの中でも手書きのメッセージを掲示し合うことでなんかやり取りをするみたいなことがあったりとかでこれ下ここから見るとあの王将やってたらまあそこに。 表彰が上演されているっていうふな形になってくるんで。数多くの公共劇場を設計してこられた。小山さんの、まあ、その基本の理念みたいなも近いのかもしれないですね。ここもいいんです。これ託児室。 ここはエスカレーター上がってくると、右が大スタジオ。さっきのブラックボックスので左側がメインのホールになります。両方やってるとお客様はここで合流するような形にはなっている。わけですね。ここはもうすごい明るいです。あのまあ見えるというよりかは外光がしっかりと取り入れるようになってさっきのえっとアトリエのあの庭園に出て、ちょっと覗くとここが覗けるようになってる。 あとはそこの今ちょっとだけあのガラスで少し見えるところありますよねであそこカウンターになっててカフェバーみたいなのがあそこにあるだからこのホールのお客様が、えっと、コーヒー飲んだりとかできる場所があそこになってる実は僕はそこも好きなポイントであそこからこっちが抜けて見えるのが実に本当はすごい気持ちいいんですじゃあえっと入ってみますか は行きましたですホールですいい状態ですね<笑>今日は何も な, ないとても珍しい日ですここは通常の客席数にしたら1200人を収容する劇場ですで、客席も稼働します ここまで舞台が張り出すんで客席を取って舞台化することもできるし、これ構倍全部変えることができて、一階と二階をつなげるような客席作りもできる。か, かなりここは相当練られたあのホールになってます。これだけの空間なんでなかなか迫力のあるあのえっと場所ではありますね。だからえっとまあさまざまな使い方できますがそれなりに 使い使う方も覚悟が必要な空間ではあります。でとまあ舞台張り出したりとかあのまあ張り出さずともステージオンステージという形で舞台上でお客さんをあの入れるというふうなやり方も、うん、とこれまでやってきたことがあります。劇場のえっともう一つすごい強い個性としてはまあお景気ができるとかまああるんですけどそのあの奥行きですよね。まあ圧倒的に奥行きがあってそれはかなり 気持ちがよく使えるというかまあ他の劇場にこの作品を持っていく時になかなかそこの奥行きまではやれないんだけども僕らがよく使う言葉としてはカートスペシャルっていうけどあのまあカートだったらこれが実現するよねでまずそういうものをここで作ってみてでそれをじゃあ違う劇場に行った時にどうあの似たような感覚でえっと再現できるかっていうことを考えていくだからここでは結構可能性がドンと広がるんですね。カートではではきることっていうのがたくさんある それがこの劇場の結構すすごいところですね劇場の人間がホ ー, ルのホールだったりスタジオだったりのことを知るっていうことはすごくなんかこうそれがまあ僕の、えっと、芸術監督として の, あのいろんな事業を進めていくパートナーですよね、まあ、あのお互いに。それはこの劇場のある種の特徴でもあるんじゃないかなというふうに思いますけどね。 やっぱ劇場使わなくなるとどんどんどんどん劣化してくるしあのまあ き, き, きしむっていう感じがするんですけど確かにカートはずっとずっと稼働させてるカートの主催の公演だけでなくやっぱり歌詞館としても使っていただくことで劇場のまた新たな一面をそこであの活用していただけるっていうふうな点も実は大きくてであのそれは例えばロングランだったらロングランに対応する。 あるいはそのまあっと作品、分からないけどあの主催では作らないちょっと大型のミュージカルみたいなのだったらここを使いたいっていうことが実現できるみたいなこととかも含めてあのまあ使わないところその使わない筋肉をちゃんとほぐすことがあの逆にできている主催公演だけだとそ れ, それを使う目的になっていくわけ に, にはいかないか ら, からやっぱり伸びやかにいろんな作品がここで上演されることが実はあの劇場を長生きさせる一つのあの まあ、ことになってんのかないいうふうふにも思いますけどこの劇場にお客様を招くお招きするそれからアトリウムを開いておいて活用していただくまあそこで自由に過ごしていただくようなことをしつつただ僕らもあの待ってるだけではやっぱ演劇の世界もまだまだ狭いんであの王将はアトリウムのところまで飛び出しましたけどもっとさらに。 もっと遠くまでっていうふうに思っています。で、あの、これは県の劇場なんで、あの、僕らはまず一つは、えっと、これも大きな取り組みの一つですけど。この五年間の間に、まあ、三回やろうと決めている、あの。県内をツアーするプロジェクトですね。えっと、それは、あの、まあ、カートで作った作品を、まずカートで発表して、その後県内に。何箇所か、えっと、作品を届ける、で、そこで、う、え、ん、っと、まあ、もちろんお芝居好きな人。 お芝居見たことなない人も作品に触れられらるようなちょっと作品的にも開かれたものを作る。で、まあ、今年今年度に関しては2月に冒険者たち「えジャニー・トゥ・ザ・ウェスト」っていう西遊記をベースにした物語をあの、まあ、僕は本音と、えー、演出も西沢優君と2人でやってで、えー、とまあ出演もやってしてあの小規模なんですけどだから何か小雄ったことをするというよりかはだけどその 劇, 劇で起こる何かマジックを。 あの持って各地の方たちと会いに行こうと。で上演するだけでなくそこでまた何かお話しする機会を設けたりあのまだこれはいろんな状況によって実現するかは分かりませんけどまあこれからそのプロジェクトを続けていく中でワークショップだったりとか何かそういう各地との交流もしていきでえっと僕らの作品が外でも見る違う都市でも見れるでそれがやっぱり面白かったらじゃあまた そこににも顔見てててみようううかなっていうふうに繋がっていいふがくで一回行くだけじゃなくてそれをま あ, あのななんとか、えー、と繰り返してあの町にもう一度あの町にもう一度というふうにして、まあ、関係深めていくことによって、まあ、かカードは随分あの神奈川県 の, あの東側にあるんですけどで、まあ、西へ西へ、まあ、ジャニーズ・ザ・ウェストもそ う, そういうあれですけどつながってこういうこういう。う こういうい豊かな場所があることがあの他の劇場ともつながることで何かこうその交流が生まれることでここにある発想が他に伝播したりそれから僕らがまた全然は知らない発想が僕らのところにまた入ってきたり何かそういうあの相互にあの交流するようなインタラクティブな関係みたいなのができていくと面白いよねっていうのはあるしそうやってえー僕ら自身もこの中にちょっとじゃなくて。 時により遠くにみたいなそういうふうな思いで行こうかなというふうに思っております今僕が主催している劇団の朝ヶ谷スパイダースで新作の大と建築という作品がまあ今度11月7日から15日まで吉祥寺シアターで上演されるんですけどこれのきっかけが寺田倉庫さんからいただいた歌う建築という企画で 僕が農作文則さんの「西大井の穴」という建築とかあれはえっとリノベーション住宅というかあのご自宅をあの購入された建物を改築していくみたいなところに伺ってそこで受けたインスピレーションを劇作家の僕が入ってセリフを紡ぐというようなことをさせていただいてでそこでまあやっぱり独特な農作さんの終わらないあの 建築<笑>完成はしなないっていうようよ暮らしていく中でその変質していくものだっていうふうな考え方まあそれがそこから僕は刺激を受けてで、まあ、全然、まあ、農作さんの考え方はまた全然違うんですけれどもそのど、まあ、住んでいく人たちの暮らしが変わっていき住んでいく人たちの人間関係が変わっていくそうすると家っていうのはあの当然あのそれこそ リフォームされたりとか何か年を置いていくことによって変えていかなきゃいけない場所が出てきたりするで同時にやっぱりそこの中にある人間関係がどんどんどんどん変質していくわけですね。でそれははてがよくいくいいとは限らない人間みんな年を取ってって分かれていくものですからそうなってきた時に一番最初にそ の, 上その家を建てた時の喜びというかその家を最初に建てた時の輝きというか夢みたいなものがどんどんどんどんこう鮮明になっていく。 それが鮮明になればなるほど現在の自分たちに重くのしかかっていくっていうまあちょっとそういうあのあのちょっと奇妙なお話なんですけどある老婆がえっと自分が現役の建築家あの時の建築家とともに今の現在の老いを見つめるっていうようなお芝居を今絶賛作っているという建築と演劇みたいなものが僕の演劇創作につながってくるってあんまり考えてもなかったことなんでそれはとてもあの刺激になったのとあとやっぱり。 まあ、農作さんととのことから僕ら暮らしとか劇場もそうですけど僕らがこう生活していく上でその建築というのはかなり大きな要素を占めてるということが、まあ、改めて知らされるでここには全ての動線があって人間が動く全ての動線があってそれがギュッと凝縮されると、まあ、劇場というか舞台になったりもするだからそういうなんか考え方の刺激も随分受けまして空間だけじゃなくて時間も視野に入れるそのことがか今僕にとっては。 かななりあの刺激になってますその老いと建築家は別に建築の専門の話をするわけじゃないんであのその辺はそれ見に行くとなんか建築のすごいものすごいあの用語がでいっぱい出てくるとかそういう劇ではありませんけどでもま あ, あのとてもあの強い刺激になりました。それどうもありがとうございます